ボジューフランス、なんと在住 の, のりです今日はですね皆さんにお知らせがあってこうやって動画にしてますいつもね私の YouTube を見てくださってる視聴者さんの中にはすでにご存知の方も多いんですけれども私あの今ね臨月に入りまして で私は今ねフランスで自営業登録をしてもフリーランスとして働いてるんですけれども日本と違ってフランスはフリーランスの人でも産休手当っていうのが出るんですね、まあ、申請して取得するんですけれども。 でそれをする関係でその産休期間っていうのは働いちゃいけないことになってましてなので YouTube とかあと私 VOICY って言ってポッドキャストもやってるんですけれどもそちらも合わせて一緒にしばらくお休みすることにしましたなのでねこう出産してこう生まれてねすぐの報告とかはできないことになるんですけれども産休期間を経てでまた皆さんにねご報告できる日が いずれ来ますので、その時までにこう YouTube をね、楽しみに待っていただければ幸いです。という感じで、まあ、とっても簡単になんですけれども、まあ、皆さんにね、お休みの前にこうやってご報告したくて、今日は動画を撮りました。それではね、またいつ再開するかは具体的にはまだ言えないんですけれども、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。それでは皆さん、良い夏をお迎えください。それではまたお会いしましょう。アビアント。